はい、おはようございますラスカラーでございます本日はですねちょっとねいつもと違う様子となっておりますっていうのもね今回は対決の動画ということで今回ねちょっと対決一緒にしていただく方がつけ麺カズっていうねまあ僕もねお世話になってるお店のオーナーさんカズさんですねよろしくお願いします<笑>そこで働いていてる ケンティーさんとこの3人でですね今回お邪魔しているこのジョージョーケンさんという、まあ、博多ラーメンをね提供しているお店なんですけれどもこちらのお店のメニューを使って替え玉勝負ということで、はい、よろしいですかよろしくお願いします<笑>で、まあ、ただ対決しただけじゃつまらないじゃないですかあ、はいはい、僕がもし仮に2人の合計の替え玉数、はい、負けた場合は全額ご馳走させていただきますただでも僕が勝った場合どうしますじゃあ まあ負けることないんで自分家のつけ麺の、はい、例えば並盛頼んでもあの大盛り頼んでも1キロ頼んでも 1.5 頼んでも全店舗無料にします全店舗無料全店舗麺の量は無料にしますだって負けることないからね人で負けんだった ら, ら俺もう じゃあ大食いやめ る, よでやめるでちょっと待って1個だけ心配だから、うん、1日だけにしようそれは 1, 1日だけにしよ う, <笑> 1, 日だけにしよう1日だけ全店舗普通の並盛りの値段で、うん、もう好きなだけ量食べてくださいってやりますただから動画ありましたじゃあ僕が負けたら、えー、全額負担はい僕が勝ったら社長の負担で麺無料全部麺無料 OK <笑>でございます2人で負けるはずがないんですよ大丈夫かなこの企画<笑><笑> 2人で 2.5 ぐらいはいくよねと300 う<笑>ん<笑>、まあ足しても 2.5 になんないしね<笑>なんないか頭悪いってまるでそんなルールでああ分かりました注文していきましょうかはいでこれメニューがこんな感じですね普通の味玉ラーメンだったりとか特製ですねの博多豚骨に、えー、この焦がし豚骨ラーメンこんな感じのねメニュー構成となっておりましてどうしたすお二人は今日何ラーメンを頼みます 僕はもう博多豚骨ラーメンじゃないですかね博多豚骨はいケンティーは僕は通好みの一杯屋台ラーメンでいきますれ屋台ラーメンで、は い, い, いす、ね、通み。はす、い、あれだな、はい、具材少ないから選んだないやいやいやいやいやいや<笑>やっぱりその豚骨ってもう そ, そのスープと麺なんですよなるほどだから僕はその僕一応ハンデとして全部の せ,、はい、乗せ頼みますか いいんですかいいですよ全部せで、はい。とりあえず、えー、メニューが来ね、まあ営業が始まってしまいますので、まあ、食べてる最中はね黙、まあ、食でああ行きましょうはい、はい、いやー楽しみ、えー、ということで、はい、到着を待ちましょうかはい大丈夫じゃあ、準備大丈夫でしょうかはいありがとうございます 今日はねえっと特別にですけれども、まあ三十分一本勝負とさせていただきたいと思います。はい、お願いします。失礼します。はいと、いらっしゃいです。お願いします。 ではん替え玉は割り方で。<笑> はい、いただきます。 貝、は、玉、い、普通一つお願いします貝玉肩ではいすみません貝玉、はい、普通ではい い<笑>ゃあ追加でまた替え玉普通でお願いします。<笑> じゃ追加でまお普通んお願いします、はい、じゃあ追加普通でお願いします。はい 何個食べたかわかんないです。じゃ、普通追加でお願いします。すいません。えっ、ー、と、はい、普通 で, 普通です。すいません。肩でお願いします。方で。はい。えっと。 割り方と普通を…割り方 は, 普通はい<笑>あ、ますありがとうございます。 いそしら替え玉は普通でお願いします。 普通を<笑>すいただきます。 と、替え玉の肩で。肩ではい 後バイトやっぱり普通1個ずつでじゃあ始めますねは い, いお願いしますよし来た来たああ<笑> 肩, をうねし肩、はいいってみようの か, もいですか。 うん、うん、うんあを 入, れる<笑>入れないやつ入れない1玉少ないと思うんですよ18対17だ。 はい、だから僕ら僕負ん で, でそんなガチでやったの<笑>いや昨日の打ち合わせではさ<笑>お客さんに喜んでもらうために燃料サービスするのために勝負やって勝つ前提でやろうねって話したのにんでガチなの俺<笑>負けると思った途中までいやちょっと僅差で行った方がよろしくい